キンプリ、三人卒業、で、100万枚病読み。おいでれらに、たたんも、応援の深い理由。ティアラが平野市陽気市ユータ神宮寺ユータに送る、愛の花道。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 2023年5月22日に人竜寺ゆ太た25、平野のしよ26、きしゆうた27の3人が脱退する KNG& ピンス、キンプリ。現在、ティアラ、キンプリファンの愛称たちは2018年5月23日にリリースされたデビューシングル、シンデレラガールをミリオンにしようと追加購入のラストスパートをかけている。 オリコンとビルボードで協力点や集計方法に違いがあるのですがオリコンでは同シングルの累積売り上げとして今年1月23日付までで約82万7千枚であることを明らかにしています。そこから最新の5月8日付までの売り上げ枚数を全て足すと約85万4500枚となり、ミリオンまであと14万5500枚。 なお直近の週間売り上げはおよそ5000枚前後です。一方ビルボードでは毎週水曜日に前週月曜日から日曜日分が発表され、ファンの計算によれば5月3日付でシンデレラガールの累積売り上げは約93万6000枚。ミリオンまであと6万4000枚ほどで週間の売り上げ枚数は約7000枚ですね。音楽誌ライター。 各 CD ショップも総力戦が、都心にあるショップの店員が言う、オリコンよりもミリオン達成までの推計枚数が少ないのは、ビルボード。3人が脱退となる5月22日は月曜日です。ビルボードの集計に間に合わせるためには、活動休止前最後の発表となる17日水曜日の売上発表でミリオンを達成している必要がある。 逆算すると、14日の日曜日までに CD を購入しないと、ビルボードの集計に反映されないわけです。そういった事情もあり、オンラインショップは元より、店舗巡りをするティアラもたくさん見かけます。うちの店も、入荷するとあっという間に在庫切れになります。 無駄足に終わってしまうのは申し訳ないので、SNS で入荷状況は随時発信している状態ですね。複数枚購入していかれる方が多く、熱量を強く感じます。全脳、四角スマップファンからも声援。追い、デレラが支持されるのはティアラの愛ゆえツイッター上ではシンデレラガールをミリオンに追い、デレラというハッシュタグと、 共に購入報告や情報交換が行われている、真っ最中。中には、スマップファンがグループ解散時に、世界に一つだけの花の購入へと走った、花つまみを思い出す、という声もある。前での音楽史ライターが説明する。 7年前スマップ解散騒動の時に彼らのファンが世界に一つだけの花をトリプルミリオンにしようと購買活動を行いその現象が花つまみと呼ばれていたものですメンバーの笑顔を見たいというファンの一心から大きな団結となったものですが今回のティアラ発の活動にツイッターにはスマップファンからの応援はもとより頑張れティアラちゃん協力するよ ティアラさん頑張って、と、キンプリに愛を注ぐティアラの姿勢そのものを応援する声も多く上がっています。その他、スノタンですけど、ティアラさんの頑張りに感動したので、応援させてください。私はニュースタンですが、キンプリも大好きで応援していました、など、愛するグループを応援する、おいでれら、には、タタンからの応援も目立つのが特徴です。 ティアラの行動への声援の裏側には、同じ形のままずっと続くことはないジャニーズグループを応援するファン同士というところでの共感もあるのかもしれませんね。脱退組の騎士はかつて、記録と記憶に残すキー・エヌ・ジー・アンスになりたい、と口にしたことがある。ティアラ、そしてティアラを応援する人たちにより、新しい記録と記憶が生まれようとしている。 近く、来しすぎて涙が止まらなかった。卒業前のラストアルバムでティアラに向けてキラキラ王子様姿を披露した5人まさにティアラへのサプライズプレゼント。